おーおすよいしすご い, すごいょ。 ゆっくりだねよし困るしだけで<笑>大丈夫よしよしじゃあ、ごまちゃん、ちょっとどんていきますね触れませんので、手は、出さないようにお願いします明日が大事になりすね席にしてる大丈夫よ一緒に来てくれる ご急に我れに返る よし。えあはいちょっと じゃ よ, よし。はい、おいでー。よしよしよしよしよし。よし。はい、多 い, いね。いい一歩だったね、今。<笑>よしよし。はい、自ら行きそうな、でも餌これいっぱい残っちゃうな。 お偉いやん。 よししし不思議ななな能力だだねいい、うん、い場所にがるるちゃんんんあまりないんだよ聞いてるよ聞お か,、はいはい、かったねこまちゃん。決しないの、うん 入れますいすすよよよごごいすごいいいいいでーいで大大丈夫大丈夫夫しょーはい、おいでーめれるよし。よし閉めれるはい Yes. えらいすごいえらいすごいわクマちゃんいたからそれは難しいいいうかはいこよいしょよいしょよしスはいこうか らしいね。よし、困る姉さんどこ行った、い, いない。はい、よいしょ。はいでー、で。はい、でー。よし。 新い子たちがあら何だ待っとんの入ったばっかやでクールペンギーか記念撮影場所かル、えー、ンルンルンた何に寄せてんの泳いでいいんだよ すすすまして何してんのよだれ垂らして動くよだれすごいいいですけどお見てくださいどうか行きたいのなんかよこれまた出てきた。 は<笑>い、うん。いよ、いいよ、いいい。好きだね、なんかね。この人。はい、大, 丈大丈夫よ。<笑>隠し部屋行きたいんだけど、今も無理だ、ムスがいるから。こうやって行けたよ。そう、なんか行きたいね、